今回の動画めめちゃくちゃゃくおすすめです太い足が気になってスクワット頑張るけど前のももが太くなるふくらはぎ細くしたくて歩いてみるけど逆に太くなる足パカやったりするけど下半身が細くならんそういった方におすすめなヤジロステップを紹介していきます今回のメニューを身につけるだけで歩けば歩くほど足が細くなるふくらはぎが細くなって体幹が鍛えられてお腹のへこんだ姿勢反り腰猫背 改善されますしっかり内容を理解してもらってエクササイズを行っていきましょう足を細くしたい人はメジャーを使ってふくらはぎと太もも測っていきましょう足が細くなりにくい人の多くは歩く際にかかと着地になってますプラスアルファ小幅が大きいです歩く際にかかとにかかる力体重の3倍と言われてます5 0キロの人でも1 5 0キロかかってますかかとから着地してしまうことによって 前の腿に負担がかかる膝が後ろに下がって半長膝になります。なお、かつ歩幅が大きい場合に地面をしっかり蹴るためにふくらはぎの筋肉が発達します。その結果、腿 も, も, も, もふくらはぎも太くなってしまいます。今回行う。矢印ステップは？ 体幹を安定させたままそれぞれに合った歩幅が体に身についてかかと着地ではなく足全体で着地することができてきますため日常的なももやふくらはぎの負担がなくなって足がどんどん細くできますそれではスマホを持って一緒にやりましょう気をつけた状態から片足上げます反対の足は少しだけ曲げましょうこの状態で上半身がぶれない足の幅こういう感じで 足の裏全体が床につく感じで上半身のバランス取りながら動かしますマイルベースでいいです軸足少し曲げてイメージよりも少し小股で上半身がぶれないようにこの足の幅が足が太くなりにくい幅です 足の全体で床をつけます痩せる歩き方身につけていきましょう少しずつ体に身につきますのでバージョンアップしていきますから必ず最後まで頑張ってみてください全部ってきてます上半身が反れない前からにならない まっすぐの歩幅で、えー、反対も一緒でしよきにに、まあ、よいしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ身よしよしよしよしよしよしよしよしよ 足をつけて後ろも目立つ足をつけこれが正しい歩幅ですこれがあまり後ろになると後ろ体重でさらに地面を蹴るので前体重になります負荷がかかりすぎてしまいますからこれぐらいの歩幅です 体幹もしっかりつきますから。歩けば歩くほど痩せます。はい、今度は前足は一緒。後ろはつま先だけです。同じ足の幅です。今度はより歩く際のにメージが進まない。後ろはつま先前はベタっとつけます。幅はさっきと一緒です。 上半身がね常にまっすぐにいるように、足の幅をセットしてください。広すぎるとね、ね必ず状態がね変わりますから。必ずまっすぐ。頑張ってください。 このドラムもね、しっかり鍛えられるんで。さらにね、足の角度が柔らかい。はい、反対も一緒です。いきましょう。つい歩幅がね、広くなっていきやすいんで。 体がっすにしっかり身につけてください有酸素運動としてもねこの運動はいいので何かエクササイズの動画を見たあととかにこれをやってください歩き方を身につけたいよっていう人はこれを毎日1回 やってくださあ、ね、次は気を付けした状態で水平まで足を上げ足をつき次を後ろに伸ばす。 足をくぐる。腰から腕がね、ぶれないように。必ずまっすぐ保ちながら。行ってください。それで歩く際の体幹部が鍛えられます。 男性も女性も足が気になる人お腹が気になる人姿勢が気になる人はこの動画をやってください上半身が、ま、ず, ずっと同じ位置にいるように腰から上がね蒸れないように体幹を鍛えてください はい、反対も一緒ですいきましょう片足立ちになるんで1分歩くよりね50分ぐらい歩く効果があると言われてますんでそこに加えて正しい歩き方が体に身につきますなおかつ足を細くする歩き方が身につきます お腹のへこんだ姿勢も身につくんで必ずね体を変えたいっていう人は毎日やってください私と同じぐらいね体幹部が安定してくると足もお腹もねどんどん変わっていきますから では足のラインを変えていきましょうほとんどの方が股関節や内旋 O100X 脚になってますそうなると歩く時はこういう歩き方になってしまうのでちゃんとまっすぐ足が動くように矯正しますつま先を開きましょうかかとをつけますかかとが離れないようにかかとを少し上げますお腹を少し前に突き出して体をまっすぐにしますたまにかかとを下ろします行きましょう かかとが離れないようにお尻が出ないように股関節をしっかり開くイメージでかかとが離れないようにかかとを上げるちょっと股関節を前に出したというイメージでどちらかというと足の指は小指が少し浮いてるぐらいの足の大重です 足足ののラインももここれでで矯正ができますどうするに痩せしたいい人はこの動画を何度もやってください<音楽>とっても大事な運動メニューです。 お腹から舌が気になる人は毎日やってくださいやってみた人はグッドボタンやコメントで感想を教えてください